麻生医療センターだより番外編研 修, 医インタビュー研修として麻生医療センターを訪れた研修医のインタビューをお届けします。もともと学生の時に麻生医療センターで地 域, のプログラムの地域医療というプログラムの中で麻生医療センターに来る予定だったんですけど。えー その時にちょうど、えー、熊本地震がありましてでその時、えー、研修ができずに、えー、他のところで研修することになったんですけどで今回改めて、えー、研修医になって、えー、地域医療という枠で選択できるっていうことになった時もう一度麻生医療センターが実際どういうところだったのかっていうのを見てみたくて選択しました。はい、印象に残ってていることとして、まあ 全体的な雰囲気というかそういったイメージに関しては基本的に研修医に積極的にいろいろさせてくれる病院だなっていうのが最初の印象ですね。他のところだったらやはり研修医のちょっと1個上2個上ぐらいの若手の先生がいて主義はどうしてもそういう若手のもう入局した先生とかを中心に行うっていうことも多いかと思うんですけどこちらだとそういった 3年目とかレジデントの先生よりももっと上の先生たちが基本的に多くおられますのでそういった主 義, とか主義であったり簡単な仕事であったりしても研修医にさせてもらえるっていうのは大変勉強になると思いました印象に残っていることとしてはやはり外来の入院患者さんはよその再生会であったり えー、熊本大学であったりも、えー、持つ機会はあったんですけど、えー、実際外来の段階で患者さんに会えるっていうのは、まあ、大きな病院とかだとどうしても上野先生が担当してしまうので、えー、実際に接してみてですねさ、えーまあ、些細な症状肩が凝るとか、えーまあ、ちょっと手先がしびれるとかわり、えー、かし。 些細な症状ではあるんですけど実際そういった症例どうしそういった患者さんとかどう対応したらいいのかっていうのが分からなかったりすることがありましたのでそういった意味では、えー、なかなか普段できないような経験将来しないといけないけちゃんとできるようにならないといけないけど今の段階でそういった経験ができたっていうのはありがたかったと思います。 最初9月初めに来たのでちょうどいいなと思ってたんですけどここ数日寒いなって思いながら<笑>過ごしてますもう住まいも食事も全部提供していただいて大変助かってます、はいはい、お食事はこちら の, ら、はい、ちらの病院で、うんえー、平日はもう朝昼夕準備していただいて、えー、休, 日にな休日は食事は出ないですけどその分ちょっと朝のおいしいところに行こうかなっていうことでうんうん、うん。<笑> いいいろいろ一ししてたただきま西住宅はちょっとびっくりするぐらい広くて<笑>何部屋か持て余ましてるぐらい広かったです。まあ、救急を基本的に研 修, 研修学生さんの時はちょっとわからないですけど研修医の場合は基本的にファーストコールは研修医にかかってきますの で, で基本的には救急に来た患者さん全員見ることができるそして上野先生も一緒に見てくださるので。 という意味では安心してやって思いますあとは先生たちも基本的にもう何をやってもいいよっていうぐらいちゃんと見ながらですけど、えー、非常に優しくこ う, しこういう時はこうしたら方がいいんだよっていうふうに教えてくださるので、えー、かなり、えー、厳しすぎる先生もおらず 気, が気分は楽にいろいろすることができました。 将来、僕は脂肪が脳外科なのでもちろん脳外科の手術というのは、えー、脳腫瘍であったり血管治療であったりもう全般的にできるようにはなりたいんですけどそれ以外も、まあ、脳外科以外のうん脳外科以外の症例であってもある程度、まあ、外来である程度診断をつけたりとか。 どうした方がいいですよっていうふうに、えー、説明ができるといいますか、ちゃんと診察できさちゃんと治療ができる医師っていうのは必要になるかなと思ってます。そしてそ う, そういった医師になりたいと思います。